日本の NPO や NGO で働いている方をゲストにお招きしてお話を伺っていく NGO 世界を見つめて後半の進行を務めさせていただきます佐藤慶です。よろしくお願いいたしますで。第10回、第10回となる今回のスペシャルゲストはですね、いつもあの司会進行をご一緒いただいている鎌倉幸子さん。今日はですね、認定 NPO 法人エファジャパンの事業担当としてお話を伺っております。前半ではですね、ファジャパンの設立の経緯、そしてベトナムローソカンボジアで行っている活動について伺ってきました。そして今 現在ですねカンボジアにいらっしゃるということで、えー、後半ではですね、このカンボジアで行っている事業のより詳しい内容であったり、えー、鎌倉さんご自身が仕事を始めたきっかけなどを伺っていきたいと思っています。では、鎌倉さん、改めてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はいましはい。いや、すごいですね。これはバーチャルファイ系ではなくってことですよね。じゃないですはい、はい<笑>、はい、大きいこうこ髪がツボがある感じが、すごい、はい、カンボジアらしいなという感じですね。<笑>はい、はい なんかすごく本当に暑そうですけれどもあの前半でも三十度以上という気候と聞いてましたが湿気なども高いんですかあどうですね今日は三十四度あるみたいですね、はい、で今はあの雨季じゃなく寒気なのでそんなに湿気ははい、はい、感じないですあはい、うん、暑い中での収録となりますので水分などをぜひどんどん取りながら あ, あのお話しくださればと思いますコ コ, ココナッツジュースが<笑>はい<笑> <笑>はい最高のドリンクをおともにということででは後半を始めさせていただきますはい、はい、では早速なんですけれども、えー、と今いらっしゃるそのカンボジアのコンポット州そちらであの授業されているということなんですけれども詳しくお話をお伺いできますかはい、はい、ありがとうございます実は漢方とでのこのプロジェクトというのは去年2021年からスタートしましたでそれまでは前半でお話しした通り児童保護施設 のですね支援ですとかあとはあの小学校がない村での寺子屋の支援を行ってきましたでもちろんそういうの子どもたちもまあ大変な中で生活はしてるんですけどもあの他にもですね、まあ、その子たちだけではなく、まあ、あのいろんな困難な中にいる子どもたちがいるのではないかということであの2020年そして2021年といろいろとまあ調べたりですとかあと現地で調査をしてですねあのスタートしたのがこのプロジェクトです。で カン農村部の障害児ライフスキル向上プ ロ, グラムプロジェクトという名前でやっておりましてで今回もですねこのプロジェクトの事、えっと、業地視察とですねちょっと、あのー、会議のためにやってまいりました。 はい、で実はあのカンボジア、まあ、内戦を経験して、まあ、1993年にカンボジア王国がまあ設立されます。でそこからです、ね、本当にあの教育セクター の,、まあ、の立ち直りといいますか、まあ、学校の建設だったりさまざ、あ、まな活動は行われていました。で本当にこのポル・ポト時代教育を完全否定しましたので小学校の先生の8割が処刑もしくは強制労働に駆り出されて命を落としたと言われていますで。小学校はです、ね、本当に小学校 以外のの用途例えば処刑場だったりとか軍の施設だっったたたりりとととととかか軍施設あとは家畜小屋としてて使われていたとでその中でですね、まあ最初にまずカンボジアは何をしなきゃいけないかっていうと、まあほんとこの教育をどうやって立て直すかというところでした。ただ、もうすべての教育システムが大変な中でですね、なかなかこの障害がある子供たちへの支援というのがちょっと立ち遅れたかなという印象が あります。で、例えば、あの、障害者の権利法とかですね、あの、せあのとか作っていたり、まあ、あの、障害者関係のですね、あの、象徴である社会福祉労働職業訓練、青少年リハビリ省というのが設立されたのが2002年。で、あとですね、この障害児教育に関する政策マスタープランができたのが2009年と、まだ10年ちょっと経ってる、たやっと10年経って、 たかなとというところですただやはりですね、この政策マスタープランというのも作って終わりではなくて、本当にこれが実に合ってるかとか、本当にこの現地の子供たちに。 が、に対して大丈夫なのか。で特に首都プノンペンだけではなくて、まあ農村部、あと辺境部の子どもたちとちゃんと向き合っているかというのを、まあ検証していかないといけないかなと思っておる中でですね、まあ、あの、エファーとしては、この首都のプノンペンとか、あの、アンコールワットナルスメリアップではなくて、この農村部であるカンとトでの事業を展開したいということで、あの、進めております。で、カンボチャもですね、もう本当最初学校がなかったので、あの、小学校を 終わるって、小学を終えるっていうことすらもちょっと難しかったんですが、ただ、あの、これ2019年の国勢調査の結果によるとですね、まあ、カンボジア全体 82% の子供たちは小学校を終えるだろうと、終えてますという結果が出ております。しかし、障害がある子どもたちは本当に 22.9% と、まだやっと2割超えたぐらいの障害がある子供たちしか、まあ、小学校を、まあ、卒業すること でできななないここにはかなり格差があるなと思ってますでただですね障害がある子どもたちもやはりこう都市部とあのー、農村部ではちょっとやはり数字に違いがあるなと思いましたまあ、都市部だとさっきあの前半でプノンペン市はあの近くにやっぱり学校があるっていう話しましたけども、まあ、障害があってもまあ、近かったらどうにか通えるかなという中もう本当にあのね小学校まで何十キロもあるとかだとまあ、そこにも通えない で, でプラス障 小学校は2割しか出てないのに、まあ、そこからですね中学校を卒業する子どもたち、まあ、農村部では 13% で、高校を卒業する子は 1% にも満たないというような結果が分、うん、かりました。ただ、高校出る、中学出るといっても、まずは小学校を出てもらわないとここにまで行かないので、まずはその小学校にあの通っている障害がある子どもたちへの学習支援というのをやっています。で彼らはですねあの、まだ でないのではなくて、やっぱりその自分のペースがあるんですよね。で、カンボジアだと特別支援学級とかそういうのがないので、まあ普通の小学校に障害がある子供 も, も通ってます。でも先生が教えるスピードはどうしてもその健常者の子供たちなので、あのゆっくり ね、あの、ちゃんと誰かがフォローしてくれれば、あの、わかるものがわからずに、それで、あの、試験を受けて落ちてしまうということが、あの、ありましたので、この障害がある子どもたちが、まあ、学校の外でですね、まあ、ちょっとこう、学べる、そういう環境を作るというのが、まあ、今回の大きなプロジェクトの内容となっております。で、今、ちょうど私がここにいるカンポートというのちょっと赤字で、 はい囲っておりますで実はあの今年、去年からですね去年からまあ始めたんですけども、最初から大きくやるのではなくて、まずあの小さい集合村の中にいる子どもたちの授業を、まずはちょっと丁寧にやっていこうということで、対象者は30人の子どもたちと、はい、なっております。で今3箇所にこの学習 塾じゃないんですけども、勉強ができる、あの、空間を作っているという感じになっています。でも、漢方ともですね、こう見ると、なんか首都のプノンペンからまあ150キロ、120キロだったら近くて全然農村部じゃないんじゃないみたいな話もあるんですけども、実はあの、漢方とってこう、土地の、えっと、西側 の半分が結構あの密林地帯なんですね。で、密林地帯で何があるかっていうと、やっぱりこうポルポトの残党がですね、ここら辺に潜んで、まあ、ゲリラ活動を行っていたりとか、あとやっぱりこう政府軍とポルポト派がこう向き合ってですね、戦闘があると、あの、お互いの土地入れないために何するかっていうと、また地雷を埋めたりとか、なので結構ですね、通ってくる子供、 を連れてくるお父さんが地雷の被害者だったりとか、なんかそういう、本当あの、集合村全体がですね、ちょっとあの、体に何か支障がある人たちも結構いるんだな、ということをちょっと感じながら、はい、あの、ここで授業をやっております。まあ、これは障害の程度といって、本当にあの、知的障害から視覚障害から、はい、あの、様々な障害がある子どもたちと、を受け入れております。本当でしたら、なんか知的障害は知的だとかですね、あの、この障害はこうだって分ける、 分けないのとは言われるんですがやっぱりこうあの多様性のあがあるあの状態をやはり作るというのはエファーのもとですのでこうあくまでこうみんな混ぜこぜにあのいてみんなで自分たちのことを考えるなんかそういう機会を作っていきたいなと思っております。はいでまあ、あの私たちはですね なんか、あの、自らの力で課題を解決するための能力を得るために、あの、得てほしいな、と願いながら、この漢方道で、あの、授業を行っております。で、まあ、あの、よくこれもありがちなことではあるんですけども、まあ、そのために、どのような課題があるかというと、やっぱり場所がない。例えば、小学校があっても、先ほど申した通り、あの、そこだけだと、学習、学びが遅い子は、なかなかこう、ドロップアウトしてしまう、そういう場所がない。 あと、教材ですね。教材結構、私なんか日本の人って、障害者関係の、なんか、仕事してる図書会員とか福祉の人とすごいこう、仲良くなって<笑>、この教材作りしたいんですけど、本当に教材がないです。で、これもですね、やっぱりあの、ポルポト自体の弊害だなと思うんですけど、まあ、あの、学校が閉鎖された、 で本は基本的余計な知識を与える産物として大体があの文書工事じゃないですけど燃やされてしまったで内戦が終わって、うん、あの。 国連とかの施設団がカンボジアの国立図書館、まあ、日本でいう国立国会図書館ですよね。に行った時に使える本が500冊しかなかったというところからのスタートです。え500冊ったら家に500冊持ってる人いそうですよね。なんで、もう本当にまずクメール語の本がない。で、まあ、その本は今いろいろ頑張って出版とか進んでますけど、 やっぱりその障害がある子どもたちがなかなかこう使える教材というのは本当ない。<笑>ないなっていうのが私の印象です。で、やっぱないなら作るしかないので、それを今どうしようか悩んでます。だと教員ですね。まあ、あの、教員のせ先生方もどうやって教えていいか、どうやって接していいかわかんなくて、なんとなくこう距離を あの作ってしまうでやっぱ先生がどうしていいかわかんなくて距離を作ると他の子供がやっぱりちょっとこうあ先生がなんか嫌がってるみたいなことでさらにこう障害がある子どもたちをなんかちょっとこう 遊, 遊ぶというかなんかいじめではないんですけどなんかお前のせいで先生困ってるよみたいなこと言っちゃってそれでまたあの雰囲気がまあ壊れてしま う, いうのもありますのでその先生方への何 スキルトレーニングとか、なんかそういうものが必要だなと思ってます。あとはですね、例えば障害があっても、やはりあの受けられる、例えば福祉 の, あのサービスがあったりとか、まあ、何かしらあの、そういう情報、 があれば、障害があっても、あの、生活に役立つものありますので、この情報というのも伝えてい き, いきたい。まあ、それがないからですね。あと、やはり、あの、保護者の理解、それをちょっと、あの、伸ばしていきたいということで、この5つの課題に向き合うために、あの、1つずつ、どのような、ま あ, あの、活動をやってるかということ、活動をするかというのを組み立てているというようなやり方です。はい。で、ちょっと、あの、じゃあ実際、 何をやってるかというと、まあ、あのチャイルド・スタディ・クラブという。 まさにあの子どもたちが放課後とかちょっとあの勉強しに来る場所を3か所作っています。でこれは本当にありがたいことになんかあの障害自分のお子さんが障害があるお母さんがですね自分の家の軒先を提供してくれてでそれで2か所はそうやってあの人の家の下というかでやっています。はい、でもう1か所はですねあのちょっと村の施設といかでやっていますね。であとはあの生きる力を育むためのトレーニングとかを提供してます。 でちょうど去年はですね子どものやっぱり権利というあの子どもの権利についてちゃんとみんなで知ろうみたいなやっぱりあの障害があると自分が権利があるとすらも思えないそういう子どももいますのであの子どもの権利条約をみんなでちょっと読もうっていうことをやったりですとかあとはやっぱり障害があってもあのできることってあるんですよね例えば野菜作りとか例えばあの鳥を育てるとかですねなんかそんな感じでそのなんか ちょっとスキルトレーニングじゃないですけど、生活に直結する、そういうあのトレーニングもやってます。なんで、あのその領収書が上がってきたとき、全部苗とかですね、<笑>なんかあの、なんかすごいあの、種の名前がいっぱいあって、な, なんだろう、これとか思ったんですが、<笑>でもなんかそんなことやってます、まあ。あとは先生方のトレーニングとか、あとはあのやはりあの法整備遅れている中で、まあ、私たち現場の声をしっかりとあの次の法律に、あの 役立ててもらうというか、ちゃんと次の法整備の時には、現地の人の声をやはり反映させてしてもらうということが大切なので、アドカシーの活動に力を入れてます。であとはですね、やっぱり交流コミュニケーション、今オンラインでつながることができるので、できればその日本の皆さんとこの漢方とつないで、き、まあ、今日こんな感じですけども、なんかつないでですね交流コミュニケーションができたらなと思ってます。はい、であの先ほどから ちょっとチラチラと<笑>あの現れたりとかしてる。えっとこの c a d p 代表のプロミサム・オンさんと一緒に今授業をやってます。で、ね、あのご自身も障害があって手に障害がある方でしかもあの結構その内戦の時は隣の国のタイに逃げて難民キャンプでの生活と長くされてた方です。でま あ, あの自分たちの祖国カンボジアに戻ってきてなんか仕事に就こうと頑張ったらしいんですけどももうこの ね、あのサモーンさんの体を見ただけでその面接官がですね「もう来るなよと」と、うん「君のような障害者はもう家にいてずっとなんか外に出ないでいた方が 社会のたたためだみたいなと言われたとでそこでやっぱりこう諦めることなく自分の家の一角をですねあの開いてでそこをあの NGO にしてで子どもたちへあの国語とか英語とかそういうのをまあ教えるという教室をまあやっている。はい 方ですで実際あの、地域社会のロールモデルになっている方でもあるのであの第2のこのフロムサムオンさんがここのセンターからどんどん生まれていってもらいたいなという願いを持ちながらこの活動を行っておりりまますす あ, ありがとうございますそれではここでですね、えー、鎌倉さんが現地であの現地の活動の様子を撮影した映像があるということなのでご紹介いただけますでしょうか。はい、はい で今運営しておりますチャイルドスタディクラブの様子をお届けします。 サッカーグリアがロックしたサービスボールのボクタン、ロックサービスボールのボクタン、ロックサービスボールのボクタン、ロックサー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 はいということで、皆様に映像を見ていただきましたで。ここからはですね、鎌倉さんがですねなぜこの仕事を始めたのか、そしてエファジャパンとはどのように関わってこられたのかということを少しお伺いしていきたいと思っていますよろしししいいいでしょうかはい、お願いします。 はいまずそもそもなんですけれども、こうした業界にこう関心を持ち始めた、始められたというのは、どのような経緯からだったんでしょうかそうですよね、まさにあの K さん、ね、あのカメラされてますけど、はい、私、あの澤田恭一っていう、あのベトナム戦争とか、カンボジアで写真を撮ってた、あの澤田恭一って青森出身で。 私も青森の人間でですねなんかやっぱりこう幼稚園の時なのか小学校の時なのかあの澤田教一の写真展をやってた時に何が起こってんだっけみたいなそういうことがすごい強烈になんか心に残ったっていうのが最初でした。でそれがあってなんか大学の時とかは国際協力の道に進みたいと思ってたんですけどもいざなんか学校で勉強しても例えば医者でもない。 弁護士でもないただなんかいろんなことを薄く広く学んでる私が結局何ができるのか分かんなくなっちゃったんですよね。でなんか大学の時インターンシップとかもやらなきゃいけなかったんですけど結局もう本当にもやもやしてたと。でその時にあのクラスメートにカンボジア の,、まあ、あの留学生がいてでその留学生がですね あ, のある時本当2人っきりで図書館で勉強する機会があって。 でその時に突然ですね「いや自分には秘密があるんだよ」って言ってきたんです。で, で本当にこうカンボジアの人ってね笑顔が綺麗なみんなニコニコしてるんですけどその時本当になんかこう悲しそうな面をして言ってきてで「どうしたの?」ってこう軽く聞いたんですよ。なんか秘密って言って、ね、友達なんだから教えなさいみたいな。<笑>そしたら「いや実はあの私はあのお父さんとお母さんがいないあの戦争で一人 みんななっってしまった人間なんですでそれからまあ強制労働に駆り出されてで最後大人の波に乗ってタイに逃げてで難民キャンプでまあ10年以上生活をしてっていう話をまあしてくれたんですね。でその話をした時にあの、まあ、すごいまずシ ョ, ショックというかやっぱり生でこう話を聞くってすごいあのびっくりもしましたしあと、ね、どうやって返答していいのかって急に なんか自分のね自分史を語ってくれたのですごいこ う, うまく返答できなかったんですねで、まあ、その時こう別れてた、えっと、だ次の日メールが来てなんか戦争を知らなないい日本人に私の話をするんんじゃなかったったたてて書いてたんですでそれ見た時に確かに知らないけどもそれでじゃ あ, あ, のあ終わっていいのかなっていうかせっかくなんか一人の人も向き合えないようだったら国際協力って何だよ って思ったんですねで。それから私はそのカンボジアでまたその時に澤田恭一のなんかことを思い出したりとかしてでああじゃあ本当にちょっとカンボジアに何か関わりたいと思うようになりました。でその友達にもですねそんな E メール私に出してきたんでお互い気まずくなってたんですけど何か何かできることある で聞きましたら、いや、実は自分が留学してきたのには理由があると、自分は親もいないし、で天涯孤独だけど、留学までして来れたのは理由があるんだよ、それは難民キャンプの中に図書館があったんだで、図書館で本当に、あのね、あの、孤児のみんながこう寝泊まりする。 まあ建物に暮らしてて、なんか唯一こう図書館がほっとできる場所だったりして。でお父さんお母さんはいないけど、本を音読してて、ちょっとこうつっかえたら、その図書館員の人がこう読み方を直してくれたりとか。だからなんか自分の今があるのは図書館があるからだって言われたんですね。でまさにその教育。があったからっていう話を聞いた時、ああじゃあちょっと。それからって。 いいううののをなんかかか自分で何かっていうかそのカンボジアの留学生の友達が語ってくれたの大きかったですね。でその難民キャンプの図書館をやってたのが私が前に働いていたシャンティ国際ボランティア会という団体 で, で最初友達はですねカンボジアに関わるならシャンティにまず行ったらっていう話をしてくれて。で シャンティインターンの時から17年間ぐらいお世話になりまして、カンボジア駐在も8年、9年かなしてっていう感じです。で1回2015年にシャンティを辞めて、ちょっとフリーランスでいろいろやってたんですけども、ちょうどシャンティ時代の上司がですねこのエワージャパンにあので仕事に就いたんですね、事務局長で。で、その時海外事業担当募集が始まったので、 ななんかこれもご縁だなっていうか<笑>やっぱりもう一度教育となんか人権とかに向き合いたいって思ってた時期なので、まあ、エヴァに、はい、応募して採用されたっていう感じです。 ありがとうございます。そうしたこう写真から始まったものがですね、こうリアルな友人との出会いを通して、だんだんだんだんこう自分ごとになっていったという経緯だったと思うんですけれども、やっぱりこうなかなか自分には何かできないというもろかしさを抱えてらっしゃったとおっしゃっていましたねで。あの、そうした思いを抱えている方、もしかしたらこう NPO、NGO 業界を目指している方の中でも、自分には何もできないと思ってしまっている方もいるかもしれません。何かそうした重なるところなどからですね、鎌倉さんの方からそうした NPO、NGO 業界を目指したい方へのメッセージなどありましたらよろしくお願いします。 はいいありがとうございます私もそのカンボジアに結局関わってもうだいぶなりましたで、まあ、現地に例えば駐在したとかいう話をすると結構なんかいつも大きいことやってるよねとかなんかそういうことを言われがちなんですねでも結構やっぱり私がやってきたというよりは良かったかなと思うのはやっぱり一人の人とちゃんと向き合うこと。 例えばその留学生の人だったりあと例えば今のプレアビーアとか漢方との皆さんとの出会いもやっぱりあの出会いをなんかおざなりにしないというかしっかりとその人のことまあその人がやってる事業のことだけじゃなくなんかその人の今まで生きてきた人生のこととかを含めてやっぱりちゃんと 知ることから な, なんか見えてくるものがあると思います。なんか毎日何も起きないよって思いがちだと思うんですよ。私もあのこの今まで生きてきた人生の中でそのカンボジアの留学生と会って話聞いたのって本当2時間だけのストあの話で、でもその2時間をなんかこう膨らませたというか2時間から こ, うここに来たので、なんであの皆さんももしかしたらいろんなところに。 例えば聞いた話でショックを受けたとか何かあのすごい何かやらなきゃと思ったらなんかそれをまず一つずつ大切にしてこう膨らませていくっていうことかなって思いましたなんでもうカンボジアで行くぞってその時思ったんでもうしゃなんか社会開発も経済も人工学とかも全部カンボジアで書いたんですよ。 もう私は全部カンボジアで行くぞみたいな感じでなったので、これって思ったら、ぜひ、あの、投入してほしいというか、はい、そこに向かって進んでいってほしいなと思います。 ありがとうございます。先にこうした思いとかパッションがあって、それに付随して様々な学びがついてきたという形なのかなと、まさに鎌倉さんの話を聞いていて思いました。で、あの、本当にあの、周りの皆様とも一人一人と向き合っていてっていう様子がですね、あの、笑い声などからも、今まさに周囲から聞こえてくる笑い声などからも分かってくるんですけれども、まあ、中には活動の中ですごくこう、大変な思いを抱えたり、例えばこう、首都部からあの、こちらに来るにしても、150キロってあの、一言で言っても、カンボジアの150キロってまだ日本とも全然違うと思いますし、いろいろなこう、伝わり 疲れとかストレスっていうものもあのそうした日々の中にはあるのかなと思うんですけれども、そしてちょっと疲れたなとか息き抜きがしたいなと思うときに、これは鎌倉さんも一緒に皆様に聞いていた質問ですけれども、まあ、コーピングというか、はいはい、自分自身でこう立て直すための何かやっていること、趣味など、そうしたものはございますか私はですね、とにかく踊る踊る。 歌って踊踊るも、はい、もう何でも踊ってますカンボジアでもカンボジアのこういうダンスもやってきましたしはいもうとにかくあと笑うことですねなんか笑わないとどんどん辛くなっちゃうので笑いながらあの曲かけてて歌って踊る、はい、<笑>じゃあカンボジアに行ったそのカンボジアの踊り を, こう身を見よ見まねで覆いながらやっていくっていうそれぞれの踊りを。ぜひぜひはい ストレス解消に踊られているということでしたので、はい、皆さんもあの何かこれを参考にしてですね歌って踊って笑顔でストレスを解消してくださればなと思います、はい、ありがとうございましたはい、はい、それではですねあのそろそろ時間になってしまうんですけれどもエファジャパンさんが現在あのクラウドファンディングをされているということですのでそちらの情報をちょっとお聞かせ願いますかはいありがとうございますまさにこの漢方とでの障害がある子どもたちへの支援 で、まあ、あののためのクラウドファンディングの呼びかけというのを行っております。本当にですね、このチルドレンスタディクラブの運営ですとか、そこでまあ、子どもたちに伝える情報のトレーニングとか、なんか、そういう生きる力を育むためのあの挑戦、ぜひ応援していただければと思っております。 ありがとうございます。こちらのあの画像であったり、あとは概要欄などをご覧になっていただけたらなと思います。またあのエファジャパンさん、こうしたクラウドファンディングの他にも日常的にもあのワンタイムサポーター、マンスリーサポーターなどもあの募集しておりますので、ぜひあの活動の詳細などもそちらのホームページなどが見ていただけたらなと思います。えー、ということで、あっという間に時間が来てしまいました。はい え今日はですね、す司会振興のパートナーではなく、デファジャパンの海外事業担当、馬倉幸子さんをゲストにお話を伺ってきました。<笑>ありがとうございました。ありがとうございます。まず電波が届いてよかったです。そうですね。<笑>現場からのリアルな、はい、映像をいただきました。<笑>ありがとうございます。引き続き、この NGO 世界を見つめての司会振興パートナーとしてもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは皆様、また次回の NGO 世界を見つめてでお会いしましょう。ありがとうございます。さようなら。